中国におじけづき打弱な韓国の政治家たち困難のせいに勝ち取った自由と独立を守れるかどうも政治いろいろの学なぶです動画でも数回紹介したあのサイレントインベーションの作者クライブハミルトン教授のインタビュー記事の後編になります朝鮮日報からの引用です 韓国政府の中国に対する態度を評価するとしたら、歴史的に見ると攻撃的に浮上する信仰国家と無条件に融和的に接するのは大抵は悪い結果となった。韓国政府は民主主義国家間の同盟のみが世界を支配しようとする中国の攻撃的な計画に対し効果的に対抗し得ることを悟るべきだ。だが、 相当数の韓国人が困難のうちに実現した自由と独立が今や親中政治家、財界エリート、世論形成者らによって売り渡されつつある。これら親中傾向のリーダーは韓国人の自由と独立を大切なものと考えておらず、 自分たちの富と政治権力、社会的影響力しか考えていない。中国の隠密な信仰に、韓国人はどのように対応すべきだろうか。韓国人は主権国家として独立をどの程度重視するのかを決定しなければならない。もし答えが別に重視しないのであれば、中国の金を受け取ってペコペコし続ければいい。 逆に非常にかなり重視するのであれば、中国が課する経済的処罰に耐え、自由と独立を得るため、代償を払わなければならない。とのことで、カミルトン教授は韓国に何とか踏ん張って、日本と共に石川諸国の一員として頑張ってほしいと願っているようですね。ただ、私たちはそもそも論として、生が大に使えること、 強い勢力に突き従うという時代主義を古代より取り続ける韓国には到底無理なことなのだろうと考えています。今のところは淡い期待さえ持っていません。作家、武田恒康氏によると、韓国の中学の歴史教科書の最初の章には、「韓半島に朝が訪れる」と書かれてあるそうです。これは朝鮮半島が一つの国家として成立した、つまり、 夜明けが訪れたというのが大多数の人の解釈になると思います。しかし、武田氏によると、朝というのは朝廷という意味であり、この場合、朝は中華帝国を意味し、古代から中華帝国の属国になり、作法体制に入ったという意味になります。そして、それが朝鮮半島の人たちにとっては喜ばしいこととして捉えられているとのことです。とのことで、 その解釈の是非はさておき、虎の意を狩る狐のように、常に自分たちよりも強い者 の, の傘の下で、偉そうな態度を取る時代主義で国を存続させてきたというのは歴史的に見ても事実であり、現在進行形でも見られる行動です。日本は聖徳太子の時代、非譲るところの天子、聖非没するところの天子にいたす、という書簡を最初の遣隋使、 尾のにに託し隋の皇帝に手渡しし皇帝手渡ていますこの書を読み、天使という言葉に、隋の皇帝は激怒したと伝えられています。これにはお互い、王より上の天使の地位にあるものとして、対等に付き合っていきましょうという意味があります。さらに翌年、東の天皇、慎みて、西の皇帝に申すという文言が入った新書を送っています。 そしてその後の645年、大化の改新です。これにより、日本独自の言語を使うので、中華の作法体制には入りませんという意識表示をより具体的に表明しています。中華帝国の属国は、慣習として同じ言語を使うことになっていたからです。しかし、朝鮮半島の歴代王朝は、日本のような独立の気概というものを古代から捨て去った国であり、 中華帝国の属国として、時代主義の権限のような国というか、地域として現在に至っていると言っても過言ではありません。朝鮮半島の異性者の時代主義を表す事象として、明治初期のある出来事があります。明治元年、1968年、江戸幕府体制から天皇を中心とする近代国家に変革した日本は、当時の李氏朝鮮に、 天皇なので直使が書を届けましたところが当時の李氏朝鮮を支配していた大陰君はその信書を読みもせず勅使を追い返しました。こうと直という漢字が気に入らなかったからです。中華帝国の皇帝しか使えないその2文字を日本が使うとは何事だというわけです。江戸時代は将軍家が天皇から委任統治をしていた形だったのでその2文字は 使わなかったのですが天皇神聖になった明治以降当然のこととして日本は使いますさらに明治6年大陰君は以下のような布告を出します日本移的に貸す金銃となんぞ若たん我が黒人にて日本人に交わるものは死刑に所詮これは当時の李氏朝鮮が服属していた新朝と田元を分かち 明治維新を起こし西洋風近代化に向かう日本とはもう絶縁するぞという意味になります。そもそも論として時代主義を取る国の人たちとは話が噛み合わないのは明白ですね。明治時代もう一つ出来事があります。福沢諭吉は日本の明治維新に学びたいという金玉ンら朝鮮人留学生を指揮で抱えていました。金玉ンらは近代化を目指し帰国しますが 弾圧暗殺されますこれに手を貸したのは新朝の李光章です。しかも、金玉金の遺体は死子をバラバラにされ、市中にさらされます。そして家族の命も狙われ、彼の妻子はホームレス同様の姿で隠れ過ごしたところを、後年、日本軍によって助け出されています。彼の墓は当初、福沢らによって建てられ、後に犬飼強氏らによって 東京のののにに再混流されていいますすこの惨劇に怒り浸透ででがが書いたのが脱ロンです日本はその後も主たる仮想敵はロシアという安全保障の理由から朝鮮半島とは関わらざるを得なくなります日清日露の戦役も元はといえばあの国を独立させるという目的で日本が半島の政局に関わったことから起こっています こちらにすればいい加減目を覚まして自分たちの地政学的立ち位置を理解して共同補聴を取ってくれと願い関わっているんですが一部の良識派の意見よりも多数の無知妄埋な反日層に侵された人たちに散々手こずらされてきましたそして今も同じですこのあたりの事情をハミルトン教授がもし知ればやっぱ韓国はダメだと思うに違いありません クライバ・ハミルトン教授の親切心と中共の脅威を少しでも伝えようとサイレント・インベーションを記事に取り上げた朝鮮日本の記者には敬意を表するもののあの国は歴史の教訓に学べないのです心ある韓国人はそのほとんどが国内では本心を語れないか日本に移住するしかのどちらかしか選択肢がない状況です日韓が分断し断交することで 最も得をする国はどこかを考えてみると、複雑な気持ちになります。なぜなら、チェジュ島まで北朝鮮、中国の前線基地になってしまえば、日本の安全保障上、この上なく危険な状況に陥ってしまいます。そして、内戦が再び勃発すれば、大量の難民が海を越えて日本に密入国してくるでしょう。実は日本も八方塞がりなのです。 おそらくその辺は北朝鮮と中共は見越しています。一般市民レベルまで北と中共の工作にやられてしまっている今の状況では、韓国内にいる良識派のレジスタンスに期待することは非現実的です。文政権は最後の仕事として言論弾圧を合法化する法律を通そうとしています。8月12日の朝鮮日報によると、法律で虚偽、捜査報道を規定し、 これに対して被害額の最大5倍までという懲罰的賠償を報道機関に課す条項を盛り込んでおり、批判するメディアを事実上無力化させ、表現と言論の自由を抑圧し、政治、経済の権力者が言論にくつばをはめる恐れがあると報じています。パクチョンヒ軍事政権でもやらなかった言論統制を行おうとしているということです。 野党や国内外のメディアは反対しているらしいですが、それにしても文大統領はあからさまですね。こんな法案が通ってしまうと、どちらにしても韓国内の言論空間は北朝鮮、中共と同一になってしまうのは必死ですね。日本の取るべき道は今までのように戦略的放置、丁寧な無視を続けることはもちろんなのですが、韓国が完全に中共の手に落ちることを想定して、 早急に日米同盟を基軸とした軍事力強化と、インテリジェンス機関の充実、スパイ防止法の制定に動いて万全の対策を取るべきだと考えます。半島で再び内戦が起こることを想定して、海を渡ってやってくる大量の難民についても、現実のものとしてその対策を練らなければ、日本国内がめちゃくちゃになるでしょう。ということで、今回の動画は以上になります。